皆さん、こんにちは。筑波大学の荒谷です。このビデオが、プログラミングチャレンジ第5回グラフ。このビデオで、えっ、ー、と、建設点と橋についてお話しします。では、えー、建設点と橋関節点と橋についてなんですが、まず、グラフ G を考えてください。例えば、このグラフ G ですね。あの、関節点が、 えっと、まあ頂点についてなんですけど、この頂点がないと、このグラフが2つの連結グラフになるということですね。まあ、つまり、1つのグラフを2つ以上に分ける頂点がまあ間接点といいます。で、あとまあ同じアイディアで、端は、こ, この辺がなくなると、このグラフが2つの連結グラフになる。 とならば、その辺 E が端と言います。で、このビデオでは、あのそのグラフの関節点と端を見つかるアオグリスムを勉強します。で、えっ、ー、と、まあ、連結、ど、どの時に連結、と関節点と端について教えたいかっていうことですね。競技プログラミングで考えると、まあ、例えば、あるグラフがあって、 そのグラフを壊すため、どの頂点をあと消せばいいのかっていう問題とか、逆に、えっと、そのグラフが壊されないため、どこで 変,、えっと、変をつけばいいのか。あと、あの、その、あるグラフの頑強性を示すために、例えば、えっと、グラフの眼強性がそのグラフを 二つの連結グラフになるには、どれぐらい の, あの頂点を消すことが必要それとも、どれぐらいの辺を消すことが必要そういうふうな計算することが、まあ、よく、競技プログラムで出てくる関節点と端の問題です。<笑>で、えっと、まあ、これは探索問題って考えると、まず全探索で関節点をと探すアオグリスムを考えましょう。それはあまり難しくないですね。 まず、あの、幅より探索とか、または深さより探索を走って、で、えっ、ー、と、関節、連結グラフを数えます。ですね。まあ、普通は一つの連結グラフになるんですね。で、それぞれの頂点 VI を一つずつ抜けて、抜けた後にもう一度連結グラフを数えます。Connected Component を数えます。 もし連結グラフの数が変わった場合だと、vi が、えっと、ま、連結、関節点になるっていうことがわかります。このコースと、これはコースと考えると、ま、dfs, bfs を、あの、v 回走りますですね。だから、v プラス e かける v つまり v の2乗プラス v グラフが大きくなければ、 これは意外となんか遅くないので、あの、まあ、小さいグラフの場合だとこれを使います。大きなグラフの場合だと、まあ、V の2乗より小さいあとコストのアゴリスムを使いたい。ですね。それは、えっと、タージャン法っていうアゴリスムです。タージャン法が O of V で間接、えっと、点を見つかるアゴリスムとなります。タージャン法のアイディアが バックエッジっていう に,、えっと、に基づいたアイディアで、バックエッジ何かというとあの DFS、深さ寄り探索を実行するときに、まあ、たまにすでに訪問された、えっと、頂点に戻るでしょう。その時、えっとき、すでに訪問された頂点にたどり着く辺がバックエッジって言います。 で、その backedge を用いて、グラフについてこの二つの情報をキープする。一つが DFSNUM。DFSNUM か何かというと、の DFS の順番である、えっと、頂点のインデックスです。ただなんか順番、DFS をやりながら数えて、えっと、DFSNUM をどんどんどんどん増えていきます。で、それに対して DFSLow。DFSLow っていうことが backedge を えっ、ー、と、確認したときに、そのバックエッジがたどり着く頂点の DFSNUM となります。ですね。<笑>で、えっ、ー、と、DFSNUM と DFSLOW を計算した後に、U と V の頂点が DFSLOW の V が DFSNUM の U より大きければ、U が間接、えー、点ですね。で、えっ、ー、と、また、 u と v の頂点の間に DFS ロウ v が DFS ナム u より大きければ u と v の間の辺が端と言います。すこれちょっと見てみましょう。さっきのグラフでと DFS ナムと DFS ロウを計算します。DFS ナムがただあと DFS であのカウントしますので、例えばここから始めて 1,2,3,4 で戻って、5,6,7。これは DFS なんですね。1,2,3,4,5,6,7。で、この DFS をやっているときに、バックエッジをある時にたどり着くと、DFS ローを計算し直す。まあ、0がえっとバックエッジに戻っても0に戻りますので、DFS ローが0。で、1でいて、ここのバックエッジを計算すると、 1DFS ローが0ですね。1からバックエッジで0に戻りで、2もこのバックエッジで0に戻ります。で、3もそうですね。4の場合だと、なんか4にバックエッジがないから、4の DFS ローが4となります。で、次にここに行くと、5、6、7。5がバックエッジでなんかどこにも行けないので、DFS ローが5。 6がこのバックエッジで5に戻りますですね。だから DFS ローの6が5。で、ナも DFS ローが5。で、これで、えっと、DFS ナムと DFS ローを計算しました。ですね。計算するアオゴリスムは次のページに見せます。で、この数字があると、なんかどの頂点が関節、えっと、点とどの辺が端、えーまあ、だとわかります。例えば2と3。 を考えると、2の DFSNUM が、えー、と2ですね。で、3の、えー、DFSLOW が0ですね。3の DFSLOW が2の DFSNUM より小さいので、2が、えー、と変ではないと分かりますあ。間接点ではないです。ただし、2と5って見ると、 2の、えー、と DFS ナムが2なんですけど、5の DFS ローが5。ノの DF 5の DFS ローが2より、2の DFS ナムより大きいなので、5に対して2が間接点になります。ですね。567を見ると、えー、56ですね。5の DFS ナムが5ですね。で、6の DFS ローが5ですね。ここですね。6の DFS ローが5。 えっと、の DFS ローが、ナえっと、の DFS ナムと同じですので、6に対して、5が関節点です。で、3と4ってみると、3の DFS のムが3。で、4の DFS ローが4。4の DFS ローが、3の DFS ナムより大きいので、3と4に対して、3が、えっと、ちあと関節点です。ですね。 なお、えっと、ルートに対しては、ちょっと特別なケースがあるので、だって、ルートに対して、すべてのノードが、あの、DFS ローが、えっと、大きいか、同じなので、えっと、ルーム、えっ と, と、ルートだけは、あと、特別授かりになります。それをもっと細かくするのは、まあ、このアゴリスムになります。ですね。これは関節点を見つかるアゴリスム。これは U に対してですね。U の変異に対して間接点を見つかるアオゴリスム。じゃあ、まず、 dfsnumu が dfslowu がとインテレーションカウンターこれはなんか dfs のカウンターです u に訪問したときに num と u は最初が同じですで<咳>あの、まずすべての変容をチェックしますで dfsnum が unvisited の場合だと v を visit しますで dfsparent が u ですあの u が0 u がルートであれば ルートの辺を変え増やす。ですね。で、V をフィジットします。これは正帰関数です。で、フィジットした後に、すべての辺をフィジットした後に、U のあと DFS ローと DFS ナムを比較します。DFS ナム U と DFS ロー V を比較して、V が大きければ、U が関節点になります。ですね。 で、えっ、ー、と、最後は DFSLowU をアップデートする。なんか DFSLowV は DFSLowU より小さければ DFSLowU のもアップデートしなければならない。ですね。このアーゴリスムで関節点を見つけます。で、関節辺が必要でれば、えー、とここだけを変えります。はい。 じゃあ、えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、その strongly connected components.strongly connected components が、えー、まあ、連結グラフに関係する話なんですけど、連 結, 連結グラフの場合だと、えっ、ー、と、まあ、その、向きのない辺のグラフの話なんですけど、向きのある辺については、なんか SCC についてお話し。SCC かって何かというと、この三つのと頂点が、 どの拠点からでも他の拠点を全てを訪問できます。だけど、例えばこの赤ですよね。この赤がこの青からこの赤を訪問することができますが、この赤から青を訪問することができない。だから赤と青が別々の SCC となります。で、でこのグレーが独自でその SCC となります。グレーが自分を えっ、ー、と、訪問することができるけど、他の頂点を訪問することができません。で、えっ、ー、と、どうやって SCC を見つかるかですね。あの、連結、っと連結グラフを見つかるのはすごい簡単なんですけど、SCC はもう少しなんか工夫が必要です。で、SCC を見つかるには、さっきのタージャン法で、えっ、ー、と、少しを変えることが必要です。 あの新しい U を訪問するときに、まず U を StackS に入れます。ですね。で、DFSLow が、すでに訪問したとグラフと、頂点のみをとアップデートします。まだ訪問してない頂点が DFSLow をアップデートしない。ですね。で、U のすべての辺をと訪問した後に、 DFSNUMU と DFSLOWU が同じです。DFSNUM と DFSLOW が同じであればあと U が新しい SCC になります。もし DFSLOWU が DFSNUMU よ, より小さければ DFSLOW がなんかバックエッジを見つけたので U があと別の他の SCC に参加しているんですけど 両方が同じでければ、えっと、u がその新しい scc のルートになるっていう意味です。で、これは true であれば、あと、スタックにあるすべての、あと、頂点をポップして、それはすべてを、あと、scc になります。まあ、例えば、えっと、このシミュレーションを見ると、まず00の dfs num が0で、で、1をビジットするときに、あの、 まあ、これを全部ビジットした後に 0DFS ロ, ののローが0、えっと、ですね。あでもなんかま、まず全部をビジットしましょう。0を1をビジットして、1を2をビジットして、2を3をビジットして、3を1をビジットすると、これはもうビジットなので、3のローが1、2のローが1にアップデートする。でも2はまだ4をビジットします。ですね4をビジットして、 5をフィジットして、6をフィジットして、7をフィジットして。これすべてね、スタックに入ってます。ですね。で、4をフィジットすると、と、なんか7のロが4、6のロが4、5のロが4、4のロが4ですね。4のナムとロが同じですので、4までのノードすべてをポップします。7をポップして、6をポップして、5をポップして、4をポップする。だから4が、えっと、SCC です。この4つは SCC です。で、2を戻ります。 で、1を戻る。1を戻ると、3のローが1、2のローが1、1のローが1ですね。だから、3、2、1がまた別の SCC になります。で、0に戻って、0のローが0。そうすると、0をスタッからポップして、S は、0はまたの別の SCC になります。はい。えっ、ー、と、このビデオが、あの、関節点と、えっ、ー、と、端についてのビデオです。まあ 簡単にまとめると、あとタージャン法で関節点とあの橋を見つかることができます。で、SCC がかん、えっと、タージャン法をやりながら、あの、ビジットしているノードをあスタックにポップ、えっと、パッシュすることになります。では、皆さん、次のビデオでは、えっと、えー、MST についてお話しします。